でですマスです<笑>久しぶりです、うん。ということで、僕のお友達が看護師をしている S メンズクリニックにやってまいりました。半年ぶりくらいのね、ダーマペンを今から、マスモトにしてもらうので、その様子をお届けしたいと思います。新宿のいいところにあるので、男の方はぜひ、うん、早速やっていきます。ハハゲゲてけど初めてちゃ見られる はげとんじゃけど w <笑>ラ ク, クソあるクソ一言も言えない<笑><笑><笑>皆さんなんと…あ w w 嘘や嘘やろ嘘やすご い, <笑> さ, い<笑><める><笑>皆さんこの子とこの子に v i をしてもらいたい場合はぜひこちらへ来てくださ い, あいます終わりましたえ こうやんないや。<笑> 赤っ